この景色は見覚えあるんだけどなぁ。はいおはようございます。今日は箱根エリアの NDC 地巡りに来ました。まず行くのは長尾峠、スープラと MRS と戦ったところですね。関東圏の方にとって、箱根エリアって裏庭みたいなもんですよね。東海済みの私、箱根経験ほぼゼロなのでウキウキ。そしてさ、むっちゃ、くちゃ速い自転車がいます。 トップギアで、ニスモの Z あたりと競争してたんじゃないかってレベルの45キロくらい普通に出てるぞ、しかもこの登りでダンプの右折に合わせて消えていきました、鉄人サイクリストですね。でまぁ、あ、5点バインターで降りればすぐですよ。いつもは深夜か雨か、はたまたその両方なのですが、今日は晴れだし日中ですよ、珍しいですね。あのハイエースが出てきたところで右折です。右側に駐車場があるんですが、混んでたので寄りませんでした。 多分ピットがあるところだと思います。現実から逃げられたら大したもんだ。見せてもらおうか、自慢のスプリントを。ちょい待って、左の看板のところがスタート地点だから。そして私、編集中左側にも駐車場があったことに気づく。よっときゃよかった。さて、5本。俺に先行しろってことか。あんた俺について来られるかいふん、こざいてろ。というわけで昼クライム始まっていくのですが、正直ピンときませんでした。もっと直線が長くて、2車線の中速コーナーとかあると思ったんだけど。 現実としては、微妙に狭い低速区間が主体で、たまに広くなるけど、高速で抜けるって感じじゃない。イニシャル D のアニメあるある、自撮り加工女が小顔になる感覚で、峠の急斜面が平坦路として描かれる。そしてこの左の階段、例の二人が見てたところです。皆川ね、目、後ろを選んだか、ここら辺は2車線分あるけど、アニメのヒルクライムの描写とは、全然イメージに合わないんだよなぁ。でも、4倍速で眺めていると、雰囲気くらいは味わえるかも。 そもそもここのバトルって地味だからなどちらもただ後続がちぎられて終わるしダウンヒルの方は特徴的な連続コーナーやガードレールをインにぶつけたところとかあるけどヒルクライムの方はねえここを訪れるつもりならダウンヒルの方がまだおすすめできるかな要するにヒルクライムでは道自体に正地要素はあまりないってことだ そんな具合で地味な景色の山登りですよ。詳しく見たいなら、他の人の動画を探すか、自分で車買っていきましょう。この日に遭遇した車の中で一番早かったのは、地元の支援タだったんだぜ。そういうことだろ。しばらく走ると道の状況が変化、二車線になって、低速の右へ左へが続きます。ダウンヒルの時、洋介がリズムが変わるって言ってましたよね。リズミカルな切り返しから。 少しためるリズムに変わっていく昼クライムなので逆ですが明らかに変わりましたねまあ対抗者を気にしながら初見の道を走ってる時点でリズムもクソもないんだけどちなみにアニメの方だともうクレイジーオンイモーションが流れてると思うぜもっと死に物狂いで逃げてみろ逃げてくれでないとこの勝負俺の負けだその場面結構長い直線だったイメージなんですがそんなストレートないんですよねまさかここ いやーまさかな。でもろくな直線はなかったし、ここを過ぎたらコースは終わっちゃうんですよ。 というわけで長尾峠、実際に走ってみたら拍子抜けだったけど、倍速で見返したらそこそこ盛り上がるって感じでした。日本の峠はイレグラーが多いからな、この手の道に法定速度なんてもともとないから、対向車もしかもなくて、道を熟知してればってところか。上りはぶっちゃけ馬力勝負、プリウスじゃエンジン耐久試験だよ。もうちょっと止まっていってもよかったね。まあここからは有料道路を用いず、椿ラインの方に向かっていきます。 個人的にはこっち側の道の方が良かったんだけど、イニシャル D での活躍がなかったのが惜しい。トンネルを出た直後の直角カーブ、運転好きには理想の遠回り、右側にたまに覗く足の子が最高だよ。初心者向けな要素は皆無だけどね。そして今回の箱根巡礼編ですが、1回でまとめずに、峠ごとに区切ろうと思います。 どうしようかな、椿ラインまで来たすら箱根のくねくね道なんだけど、途中で足の小沿いの MF ゴーストコースを通るんだよね。せっかく動画も撮ってきたんだし、箱根ドライブとしゃれ込みましょうか。道が狭すぎるのと、その割に交通量がかなり多いことに文句を言いたくなるけど、それも日本らしくていいと言えばいい。まあ道路のの狭さは箱根の特徴だだよな。な横幅がで か, かったらられれ違いいいで難儀ししてて終わりだろ。楽しみもない死刑に追い立てられる。私もそこそこのペースで走ってたんですが、ただひたすらに狭いカーブがつ 続くと、横幅 1.4 メートル台の軽が追いついてくる、物理的なサイズの小ささと軽さに勝るものはないですね。上りの加速力で乗り物を評価するのは浅すぎる、それにしても通勤時間帯とかぶってるはずなのに、対向車の1台も来ないですね。まあ目的地になるような場所なんて言ってたら来たわ。まあ楽勝だぜ、特に軽に乗り慣れてる人が相手なら、基本的にすれ違いの苦労はない。抜けちゃいましたね。 箱根の景色なんて、関東圏の人は雪慣れてるし、箱根に興味があるような人なら他の人の動画で見慣れてるだろうし、倍速安定ビンプリウーミサイル。あとね、箱根の怖いところは、こんな山奥のくせに、施設が異常に多いんですよ。つまり横断歩道も歩行者もあるということ、そして車がビュンビュン通る。しかも狭い道である割にみんな結構早い。これは初心者お断りだな。 道路インフラ自体はゴミクソなのに、自然の美しさと観光施設の多さ、そして何よりも首都圏にほど近い立地、いろいろな要素が合わさって、日本随一の観光地となったわけだな。狭さが本当に日本らしい。そして、まあなるだろうなと思ってたけど、ゆったり走る車に詰まってしまう。道が道だから煽ったりはしていないのですが、箱根エリアは、譲っていただけることが異常に多い印象でした。 なにせ道がハードだからな、ブレーキパッドやタイヤと、車幅間隔の熟練と、運転への慣れがないと箱根は地獄だろう。あっても道中に余裕はない。ここで 1000cc のバイクとか着てたら、私も秒で譲ってたでしょうね。さてここら辺から、MF ゴーストの足の子 GT のコースになっていきます。 この U 字ージカーブ、漫画でもオーバーテイクがありましたね。確か、ミッドシップのトラクションがどうのこうので、同じように仕掛けたオーバーテイクの製品が分かれてたよな。g r 8 6いいなぁ、M2 クーペと悩んでるんですよね。3リッターターボのトルクが欲しい。 ジュリアク・アドリフォリオは、車重が今のプリウスと同じなのでやめました。カーセンサーで安い初代86を買っていじるか、M2 クーペを400万ちょいで買うかの2択だな。コンペティションは私には硬すぎると思うし、ちょっと高いので見送りかな。それにしても箱根の山道はきついですね。後ろの軽自動車が、名古屋と比べるとジムカーナでもやってるのかよってレベルで早い。ダウンヒルの急カーブが数個続くと基本的に後続は離れていくのですが、特に上りで、逆に追いつかれるような展開に。上りは加速がもたつくし ニーカーブですれ違いに難儀してるうちにガンガンに追いつかれるんだろうこれからひどい下りになりそうなら道を譲ってたでしょうな車重が900キロくらいの 高さを求めてない軽軽自動車、早いんだろうな。衝突安全性、不安ならロールケージ入れる。走行性能全般、車高調と合成アップパーツで補強。加速性能、軽量化とターボ、ブーストアップあたりで対応。熟練すれば、こういう道ならポルシェにも負けないだろミラーに映る姿から相手の戦闘力を見切って、すぐに譲る方がまだ、みっともなく先行するよりいい、 そして右折していくんですが、ここから先の勾配がマジクそきついですね。こういうところこそ軽自動車でしょ。スーパーカー持ち込んだって早く走れないから。今前の車が思いっきり右にはみ出しながら侵入してたろ。この手の U 字カーブをスムーズに走るコツの一つは、ちゃんとアウト側まで寄ってから侵入することかもな。あと、スピードが落としきれていなかったり。 ステアの切り方が悪いと出口で膨らみがちになる今のキャラバンとのすれ違いもほんと余裕なかった箱根厳しすぎやろスイスイ走れるだけでプロ級だぞ初心者お断りだし横幅 1.9m 以上は侵入禁止でいいレベルこんな精神的には富士登山以上に消耗するようなところに娯楽できますかねちょっとした競技ですよ特徴的な鳥居観光名所っぽいけど私はいつも通過します自然がいいとか言ったって岐阜の山中に住んでれば珍しくはないからな ここから先、MF ゴーストの初戦コースとも合流して少し南へと下っていきます。私って変わってますかねみんなが取り上げそうなところになると、途端に動画ネタにしようという気がなくなる。この道も MF ゴースト初戦で出てきたんですよ。シビック r を8 6と、アルファロータス兄弟が抜いた区間です。かの有名な箱ネタアンパイクとも被るし、動画時間も8分だし、そろそろ閉めるか。純礼動画パート3、長尾峠編、パート4は、最終決戦の椿ライン、下りコースです。 スタート地点は、これまたお馴染みのスカイラウン島横。ここら辺もハードな山登りです。ドライブで来る予定の方は覚悟。燃費知らね EV 充電インフラの整備次第じゃ、航続距離をすり減らしたくない EV が、だらだら走る未来が来るかも。箱根は充電インフラの整備派よ。旅館は200ボルト充電器置きまくれ。というわけでスカイラウン島で登ってきました。パート4はいきなりバトルステージ下っていきます。交互期待。